演武開演開どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はちっサンマル0フェのパ ン, パンとあとから来るパフェを食べたいと思いますまずはパンからこちらは フレンチトーストー以前のそれのフレンチントーストはまた違いますね。そしてハムチーズクロワッサンと塩バタークロワッサン、これらも美味しそうですね。ふっきりしていて甘くて美味しい。わあ、ちょっとちょっとドロドロドロドロドロ。今行きますから。ちょっとぁーあーと落ち着いて食べられない。チャンネル登録よろしくお願いします。 来ましたこれも美味しそうですね甘くて、これも食べていきたいと思いますでは私の大好きなバナナのパフェからいただきますソフトクリームさっぱりしてるねトッピングとよく合う甘くて、香ばしくて、もっちりしていて和風のパフェも合うな最初に食べた フレンチトーストは中に入っている甘いクリーム部分オンのフムーンがスクパンのパがサクッとした音がふわっと広がっているとっても美味しかったですクリームっていうのかなとりあえずカスタードみたいな甘さがありましたねありが特変界の焼き立てフレンチトーストとはまた違う美味しさがたってとっても美味しかったねこちらのペンスーズがスティーブルにパンの中ではこれが一番美味しかったねこれを代表さですね西野クロマスさんはさっきりとした食感はとっても良かったですねただちょっと手がベタついたのが残念でしたね んはそんなも の, なのかもしれないん、ね、アムチ1つハムの方はハムの食感も味わえて美味しかったですそしてパフェ今回まずいつでもソフトクリームはあっさり系で、ね、コーンフレーキのザ ク, ザ ク, ックのサクサク食感がよく合っていましたねそしてあっさりしているのでそれぞれのトッピングの味を邪魔しませんでしたこれを共通とした上です最初に食べたバナナはバナナの甘さチョコバナナはそれプラスチョコレートの甘さがひわっと広がってきて美味しかったです 次のようブルーベリーは甘酸っぱさは程よかったですね最後に食ダメだ白わらび餅はきなこの香ばしさは良かったんですがわらび餅のダメがちょっと足りないかなちょっとすなり切れすぎているというのはちょっと残念でしたねでも美味しかったですそして白玉あずきこれが一番お気に入りでしたで白玉が程よい弾力がありあんこのはっぱりとした甘さもあってそれがうまくソフトクリームと言うわし甘い甘いで重ならないそんな美味しさがあって美味しかったです これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。サンマルカフェにはまだカフェがありますので、まだ食べにきたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけれそしてよろしければ動画を保管していただけると、他の動画を見ていただけると嬉しいです。エンブリン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。